フェラーリ初の PHV となる SF90 内装紹介と行きましょう。ドアノブは上から押し込むタイプです。エンジンスタートボタンはなく、ハンドル中央の液晶をタップすることで起動します。オートマチックモードから、下に押し下げるとマニュアルモード。ここがバックギアで、右側の PS は、ローンチコントロールです。3機合計で220馬力を出すモーターは、 約25キロの EV 走行が可能です。システム合計出力は780馬力に上ります。パワートレインのモード切り替えは、ハイブリッドの H をタップしてから、エレクトリックドライブの e d ハイブリッドの H、チェッカーフラッグのスポーツモード、タイマーのトラックモードと選択します。ウインカーがここで、ヘッドライトは左下、右下には、ESC のトグルスイッチが、5段階で切り替え可能。